<音楽>ありがとうございます。はい、では、えー、コードフォーナオヤの白松です。よろしくお願いします。えっ、ー、と5時からのそのワークショップでも GPT3 の話をするんですけれども、あとあのこれ楽しくて研究でいっぱい今使っててシビックテック活動にもどんどん使っていきたいなという話をします。 えー、とこれあのどういうものかというとですね OpenAI、えー、っていうところが開発したなんか5億円かけて学習されているらしいものでしてあのなんか、えー、と去年まではですね実は、えー、なかなかアカウント申請が通らなくてですね、えー、ノーアイディアのままこう応募するとこう。 ちゃんとした目的がないからって跳ねられてしまう、まあ実際跳ねられたんですけれども、最初のうち使うことができなくてこう、うらましいなと思ってたんですけれども、去年の秋、10月ぐらいからアカウント誰でも作れるようになって、そこから、えー、とうちの学生さんもですねこれ使って研究してくれるようになって、そこからすごく楽しい人生を送ってます。でまずはですね、このプレイグラウンドっていうのがあって、遊ぶと楽しいんですけれども、えー、どんな風に楽しいかというとですね、えー、っと、これ、 普通、あの機械学習っていっぱい、ね、あのサンプル、学習でた、あの、与えないとダメなんでしょってみんな思ってると思うんですけれども、こいつなんとですね、わずか4例だけ、何書いてあるかというとですね、えー、なんかユーザーが、なんかこう、辛いよみたいなこと言うとね、あの、無理しないでねとか、わかるでも頑張ってとか言ってくれるっていう例を4つ、4つ与えるだけでですね、前持ってない<笑><笑> 4つ与えるだけでなんと、えー、この、もう人生に疲れちゃったというユーザー発音に対して、 そんなこと言わないでとかですね、えー、頑張ってねとかですね、えー、諦めないでねとかですね、えー、たまには休んでみるともい い, いいかもしれないで、このわずか4例からこれを生成できると。<笑><笑>すいませんあそうそう、はい、わずか4例 か, から、えー、生成できるというのは、まあ、すごくこれ、フューショットラーニングとかいうらしいんですけど、まあこんなのもできると。で、えー、うちの学生さんんがどんな 研究しているかというと、まあ、シビックテック×自然、まあ、自然言語処理というのは言葉を処理する研究ですけど、まあ、そんなようなことをやっている子が、まあ、半分ぐらいいましてですね、えー、例えば、えー、昨年度の修論卒論では GPT-3 を使って研究した子が半分ぐらいいました、えー、ライフログあの、まあ、日々の生活の記録をとってですね、メンタル状態を推定して、もし病んでそうだったらカウンセリングに誘導するみたいなこうボットを開発したりとかですね、えー、社会問題の因果関係をこうテキストから 抽出するようなシステムを使ったりとかですあるいは、えー、議論の参考になりそうな関連情報をな検索して抽出するところで GPTS GPT に使ったりとか、まあ、そんなようなことをやった子がいたんですけど、まあ、この中でも、まあ、特に こ, のここはねあの、まあ、今日来てる青島さんにもすごく手伝ってもらって、えー、学生さんが頑張って作ってたようなものなんですけれども例えばですね、えー、見えるかな、えー まあ、まあ割とこ う, うまくいってる例が今見えて見えてますかねちょっと薄いかもしれないですけどねあのなかなかうまくいかないような場合もあったんですけど、まあ、それなりに動くようになってきてるとこれも GPT3 のおかげですねというような話なんですが、えー、これはあの、まあ、さっき数例で学習で割とうまくいくっていう話したんですけれどもやっぱり学習データ多い方がいいので。 えー、シビックテックで使うにはですね、まああのー、学習データもっといっぱい集めて再学習させて、えー、ハッカソンでのアイディア発想支援のシステムとか、ね、なんかそんなのが作れるんじゃないかなというのを今考えているところですで、えー、このあと、えー、5時から、えー、マリッジやブリゲードの歌を GPT3 に作詞作曲させようというのをやる予定です、えー、でこちら後で、えーまあまでお見せしますので、えー、ぜひ、えー、今日ご覧、えー、一緒にですねちょっと遊びましょう以上です